皆さんこんにちは。サムライティングです。<笑>サムライティング誰 だ, だ, だ, だよ。ってめちゃめちゃここにテロップ入れてるから知らんけど、はい運転中 で, ーすです。今ですね。ちょっと僕らとある場所に今向かっております。サムライティングがですね。今回早食いの大会をするとようやく明日撮影ということなので、サムライリーディングのスポンサーをしてくださっている吉田のうどん戸川さんから優勝商品をご提供いただくことになったので、えっとそちら今受け取りに行く。に 途中でうんいろいろ固まってまあ発足したのも結構前もう3月とか2月の話になっちゃうんですけど、うん、まあ、レギュレーションだったりとかルールだったりとかそういうまあ、そもそもの参加者を募ったりとか、まあ、もろもろ全部こう、ユうマさんに動いていただいてる中でで、いよいよ当日を迎えるにあたって今の心境ってどうなのかなあ、なんだろうえ、不安しかない<笑><笑> 今日もなんか頭の中どうしようどうしよう何にしようってずーっとなんかぐるぐるぐるぐるしちゃってたよああそうっすよね競技って言ってるからさやっぱりそこはぐだっちゃいけないとこで一番ぐだっちゃいけないから競技として成立させるためになんかもっとホンともっとリハーサルしたいなってぐらい<笑>不安はあるけどあとあれっすね今コロナの影響もやっぱりまだあるじゃないですか、うん、コロナに感染しないように僕らもしっかりこうアルコール消毒とかそこら辺の配慮をめちゃくちゃしなきゃいけないので、うん そこは全部、もう徹底的にやって買ったアリア全部ありますやっていきましょうあこんにちはこんにちは、ご無沙汰しておりますごめんなさい、ご無しました先生、大変お待たせしましたごめんありがとうございますうわー、すタレと、揚げ玉と、おぞんと、はい、これ、焼きプリンタルトと、すりだね。 は三箇所であげてください。<笑>あ三箇所これは三箇所ですか<笑>はい。ああ 三, 三箇所までご準備いただいて。うどんだけで腕前三ロあるんで十分十人前あります。ありがとうございます。普通の方はですけどね。<笑>普通の方は。ラジオスマックスどうせ勝てないと思うんで。<笑><笑>一回戦で負けるんで。<笑>ありがとうございます。頂戴します。戸川さんありがとうございます。ああありがとうございます。はい。ティッティリーン。<笑> はいということで、ゆまさんの店に戻ってきて、吉高さんと合流しましたー。はい、はい まあ明日実際食していただく食べ物を、まあ、実際どうするかっていうのとあとファールとかまあ細かいルールの調整ですねそうそれを今から行っていこうということで吉永さんに持ってきていただいたとえり、ー、カレーとかホットドッグ、うん、まあこれで実際に実食してみてどれだけまあタイムが出るのかっていうのと今回ファールっていう形でグラム残すかっていう実際、うん、やってみてどれぐらい残ったら何グラムなのか、うん、10グラム以内は OK ですって決めて、うん、それを超えた場合はグラムに対して何秒みたいな感じで確率、うん、を与えさせてもらってやっぱでも 早く食べるのには集中してもらいたいからギリギリ残していいでしょっていうラインをちょっとグラムで何回も測って、まあ、とにかく今回って速さに重きを置きたいっていう結論に至ったじゃないですかなの、うん、で綺麗に食べきるというよりはご飯1粒だったり、まあ、カレーのルーがちょっと残ったりとか、まあ、そういう細かい残ってしまうものに関しては、まあ、ファウルという形で秒数が加算されるっていうシステムでやっていこうと思ってます今回はそのシステムでうんを検証する、うん、そのシステムの名前何ですか うん確かにここでいただくとかもしれないですから<笑>ね。ゃ、ね、僕ら本当にねうどんをいただいてきたばかりだからねそうなんですよなんであので僕とゆうまさん結構キャパで言ったらもう限界突破しちゃってるんじゃないかなっていうことでちょうどこちらにですねお腹をすかしたグレムリンがいるから<笑><笑>お腹をすかした二日酔いのグレムリン先生がいらっしゃるのでああいいよ何か行こうかキュウリでいいかなカレカレ行こう、うん、もう冷めたから大丈夫大丈夫キュウリがいいなとダメ よしカレーか<笑>吉高さんに決定権ないのかなスタートしておりますはい1分1秒30遅いわ 遅遅いわ遅いわーーー体秒ここここれれれれからてののののララさたたたっっっけででで、はい、えでででしすすググムムムももももあくのいくんすねねじゃあ測もう一一よよ、だだだフフファール<笑>でもファァルルルシステムだよこれもはい今洗いました。 本当だ。まあ五百八十。本当だ。あれで九グラム。五百八十。そうですね。で、あとは綺麗に食べても十グラムぐらいは残るってことじゃん。あんだけ綺麗に食べても。カレーに関してですね。カレーに関しては。いこいつほとんど残ってなかったす。じゃあ二十グラムぐらいにした方がいいんじゃないの。カレーに関しては。うーん、確かに危ないよ。 あれで 9g で 5g 縛りだったら4秒無条件にプラスされちゃいますもんね、うん、あれちなみに結構吉高さん的にもこうガーってきれいに食べた感じするともうとにかく急いである程度きれいに食べた感じです気持ち的にいや結構きれいに食べようとしたああであれでやっぱり、うん、あすいませんメモ差しあ全然恐縮ですメモカレーは20秒ぐらい一応ね20秒ぐらい 20g ぐらいはあった方がいいね、うん、じゃあ逆にじいくらちょっといろいろ残ってたとしてもカレーに関しては19までは セーフ、十九グラムまでは。二十グラムぴったりまでセーフっていいんじゃない？あ、オッケー。二十一グラムから一秒追加。なるほど。うん。じゃあ磯部さん。はい、えー、っと行きまーす。は い, <笑> い, い、ね。かっこいいわー。かっこいいわ。冷やす中華が似合うねー。本当に思ってるですか？<笑>似合うよー、冷やす中華がー。 行け後でぶん殴っていいせいをしたくさ、うん、そうするこんにちはマイメロディです冷やし中君頑張って食べてる姿マジで本当にマイメロから訴えられた方がいいと思う重さが減ってきます出るからやめろよ<笑>マイメロディーの声聞いたことない娘<笑><笑>に教えてもらえよ<笑>ブランディングはなんやと思ったらてるよ取るな取るな取<笑>るな取るなじゃねえんだよな おいいんじゃないですかはいピンオッケーはい、まあ、今は大体早食いじゃないんですけど、まあ、3分18秒29ですで、えー、と先ほど949だったものが598になっております吉田さんに今きれいに振っていただいたんで598だったものがどうなるか5 8 0 1 8ムですだやらいくようんさっきので1 8ムもうちょっと多分きれにに殴ると思うけど、うん、いこれも20だ ね, 20だねこれも20うんこれも 20, 20ぐらいまではオッケーオッケー トルキモースぽいっていいでしょトあ、待て、えー、よトタイムいいよい、はいっすかト確かにじゃあ今からトえーゆうまさんがこれなんだ冷やし中華的なト冷やし中華的な冷やし中華ラーメンを食べる動画で す, 画ですじゃあちょっとクリエイティブな取り方しておきましょうか スープ飲んでない状態うんスープ飲んでないってちょっと具材が残って647ですはいス ー, プが飲むとスープを飲むとスープありであ五583でも2アディイコールじゃないですかほぼうん1グラムこ、うんうん、んなもんだこっちは逆にそんな残んないかもしれないですねスープ飲むやでスープはどうしてますかプースープいや飲んでもらうしかないでしょう じゃあなるべく辛いに近い方でスープがどのぐらい残るかテンションの方は分かんなくない584、まあ、だったんですけど多分 4g とかっすよね3からちょっとね完全に飲み切ってないねさっきの少し周りについてるのも取ってくるだろうかプラス3 4グラム。うんそれが580の 3g かい、うん、や同じもの食べてない い や, い, やいや、いや前回ってどうすかゆうまさん全然つまらないそつまらしいうか、うん、なんか吉高さんはなんかすごい食べづらそうにされてましたもんねい、うん、きまーすいやなんかやらな 一回も飲み込んでないでしょうん、うん、詰め込んだだけでしょうんたぶ、うん多分ですけど今みたいに飲み込まずに口の中詰められちゃう三、うんうん、本は入らないでしょ量は大したくないあともそんな使わない語るねるね、語る ね, 語る ね, 語るねただた だ, ただシンプルに美味しくないっすね<笑>いやそこはもう味付けりゃした塩で満足しちょっとなん か,、うんなんかうん、こんなに食べてては楽しくない www <笑><な><笑><笑> これちょっとしっかり味付けして最後 の, このコメント で, で思ったよりきゅうりの味が美味しかったって言われたいねん共感し込むかじゃどうでもいいけどきゅうりの味が美味しかった<笑>あマジで自慢じゃないですか吉崎さん本当においしくなかった<笑>俺は早く見せたいな<笑>皿のグラム抜いてあるんですよ皿が210ですねで乗っけると六十2まあまああるんだよね でまあ、あれだね、もうその手袋でもって、かぶりつくんだけど、食べこぼしが出るのかとか、その辺がやっぱ一番気になるところかな。ああ、わかりました、じゃあ、多分皆さん、こういくんですかねか、食べこぼし気にしてこうするのかな、どうするんだろうね、そこの組でちょっと何がこ素人目ですけど、どっちが早いかっていうのちょっとやってみますか、そうがっついてほしいね、がっついてほし い,、はい、非常にがっついてほしい。はいうん、ででも こ, ここら辺なんですすどねいただきます あ、ヤバい重っぎ っ,、うん、っちゃっり詰まってるうんそういくんだめっちゃびっちり詰まってる一言でも喋ったら出るとこなっちゃった俺帰れないすえ、行くね男だ、侍だからねえさっき侍っぽいとこ出してないからちぎった方が楽なんだなあ落ちるわ落ちるね どんんだだライラししし<笑>てててたまままごににみっっっっすすりりううううううざいいいいももこれれれれゴちちゃん今日これやったらら仕事事事終わりででょおい大事大事ちょお大大ととと待ってそれそれ別にしてみようかえっと、今くれる あ, ありがとうございますですねね9ググムな9ムだね。 8グラム、9グラだからまあ最悪落下も踏まえて10グラムまでは OK にしましょう甘い甘くてエモいうざいうざい。チルってるチルってめっちゃチルってないチルってない、うん、何言ってる<笑>以上ですは<笑> い, い、お二人ともお疲れ様でしたお疲れ様でしたいや 苦しいでしょ苦しょ苦いフードファイターってすげえなってもう改めて思いますよねすだってまあこの動画が上がってるのが動画の画王の後か前かちょっとまだわかんないですけどまあ、もし画王の前だったら P 出るんですけど1回戦目2回戦3回戦計4回戦やるわけじゃないですかストレートだったらそれだけでもう2キロ近くはね食べなきゃいけないまあ2キロはいかないですけど食べなきゃいけないんで結果的に大食いにもなっちゃうのかなっていうのと あと結構食材もかなり幅広いんで、まあ、どういう戦い方するのかっていうのも面白いのかなっていう、まあ、全然至極まっとうな<笑>コメントしかできないですけどいい見 て, てる方ないとだ実際ゆうまさんと吉高さんにいろいろと考案頂 い, いて組んだレギュレーションとルールと、まあ、ファウルだったりもろもろ含めてあとは当日滞りなく進められるかどうかが肝になってくるかなっていうところですかね。 しゃべんないっすね<笑><笑>よくしゃべるなぁと思っていやまとめようかなと思って今一生懸命なんでうれしくて昨日聞いたこと言えないんで全然昨日言えな い, んだ<笑>これでいした本番だからあとは選手の方に楽しんでもらってねそうですね、うん、せっかく12名の方々が遠方からもいらっしゃる方もいる ね, ねいますしいろいろ反省をして、うん、第2回につなげられるようにそうですねではそんな感じで<笑>、はい、明日当日を迎えて無事大会の成功をいきたいと思います、うん、はい じゃあ締めお願いい、します、はい、締めてください大事ですからね、うん、にいいで し, しょもういいよやめるよはいじゃあせーのハッピーハッピープリンセス<笑><笑> どうも、本当、本当どうも、この人どうもね。いいんじゃない、これい い, いいかな。侍、かいいいいか<笑>こんな感じ。そうそう